おはようございます。こんにちは、こんばんは。変態学研究所所長です。今回のテーマは、女性はなぜ言ったふりをするのか、です。今回取り上げさせていただくこちらの論文では、女性がフェイキングオルガズムをする動機が実証的に分析されています。フェイキングオルガズムは、そのまま訳せば言ったふりですが、これではあまりにも俗語的すぎるので、以下では専門用語的に、理想絶頂、という言葉を使わせていただきます。 今回のテーマは、多少色物じみたテーマですので、まず最初になぜ偽装絶頂を研究する必要があるかからご説明させていただきます。男性の絶頂と比較した場合、女性の絶頂には特殊性があります。それは、女性の絶頂は、生殖にとって必要不可欠な要素ではない、ということです。 つまり、男性の絶頂は生死の放出を伴うという点で、生殖にとって必要不可欠な要素ですが、女性の絶頂にはそのような要素は含まれていません。そこで、なぜ女性には絶頂という機能が備わっているのかが問題となるわけですが、この問いに対する進化心理学の一つの答えは、女性の絶頂は男性の絶頂を促進するという点で、生殖、生存にとって有利だから、というものです。もう少し詳しく述べると、おそらくほとんどの男性は、性交渉の際に相手の女性の反応に気を配りながら行為を行う。 行いますそしてその際に相手の女性も満足を得ていることが分かればより絶頂に至りやすくなりますこのように女性の絶頂には男性の絶頂を促し結果として生殖の可能性を高めるという機能があるといえますこのように考えれば男性の絶頂を促すという点においては本当に絶頂していようが偽装絶頂であろうが変わりはありません しかし、女性の絶頂、あるいは偽装絶頂に本当に進化心理学が想定するような機能があるかは、実証的に検証する必要があります。そしてそれを検証するためには、女性がどのような動機のもと、偽装絶頂をするかを検討しておくことが有益です。今回の論文の意義はこのような点に求められます。次に、どのように女性の偽装絶頂の動機を分析したのかですが、まず、偽装絶頂の経験のある女性の方々にインタビューを行い、どのような動機から絶頂を偽装したのかを尋ねました。 そして、インタビューの結果に基づいて質問項目を作成し、これらの項目をアメリカの女子学生481名に答えてもらいました。具体的な質問の仕方は書かれていなかったので詳しくはわかりませんが、項目の内容から判断すると、性交症で絶頂を偽装するとき、次のような動機で絶頂を偽装したことはどの程度頻繁にありましたか といったような質問に対して、相手の男性に罪悪感を感じさせないようにするため、などの項目が用意され、調査協力者はこれらの質問に、一度もない、から、いつもしている、の5つの選択肢の中から自分に当てはまる回答を選んだのだと思われます。結果に移ります。分析では、因子分析という手法が用いられました。この分析は、3本目での SM プレイについての動画でも申し上げましたが、複数の項目をグループ分けするための分析です。この分析を使えば、 たくさんある項目がどのような大きなグループにまとめられるのかを知ることができます。その因子分析の結果、女性が偽装絶頂をする動機は大きく4つに分けられることが分かりました。1つ目のグループは、理他的欺瞞と名付けられたグループで、相手の気持ちをおもんばかって偽装をする場合です。これには例えば、上で挙げたような、相手に罪悪感を感じさせないようにするため、や、相手にうまくいったと思わせるため、などの動機が含まれていました。 二つ目のグループは、恐怖と不安グループで、自分に生じるネガティブな感情から偽装する場合です。例えば、絶頂しないと恥ずかしいと思ってしまうから、などの動機が含まれていました。三つ目のグループは、興奮の向上グループで、女性自身が自分の興奮を高めるために偽装する場合です。例えば、自分の気分を盛り上げるため、などの動機が含まれていました。四つ目のグループは、ネーミングが少しわかりづらいですが、性的離脱と名付けられたグループで、 これは成功渉をさっさと切り上げるために偽装する場合です。例えば、楽しめていないから、寝たいから、などの動機が含まれていました。なお、これらのグループごとの平均値を算出すると、最も得点が高いもの、つまり最もよくある動機は、利他的欺瞞であることがわかりました。結論に入ります。今回のリサーチクエスチョンは、女性はなぜ言ったふりをするのか、というものでした。 今回取り上げさせていただいた論文の結果、女性が偽装絶頂、すなわち言ったふりをする動機は、利他的欺瞞、恐怖と不安、興奮の向上、性的離脱の4つに分けられることが示されました。そして、これらのグループのうち、最もよくある動機は、利他的欺瞞であることも明らかになりました。従って、リサーチクエスチョンに対する答えは、相手の気持ちを思んばかって、嫌な気分にさせないため、というのが女性が偽装絶頂をする一番よくある動機ということになります。 このように女性が偽装絶頂をする動機のうち一番よくあるものはカップルの関係を長続きさせるためのものであり相手を騙していると言って否定的に捉える必要はないということが今回の論文から得られる示唆であろうと思われます。今回の動画はいかがでしたでしょうか